こんにちは金黒です YouTube の始め方の動画何本かあげましたが前回動画を撮影するところまではご紹介しました次に動画を編集するっていう作業になりますが初めて動画を編集するっていう方どんな感じで編集するのかイメージがつかみにくいと思います私が実際にソフトウェアを使って動画を編集している様子を一回見ていただいて こんな感じで動画の編集をするっていうところを参考にしていただければと思います。動画の編集ソフトは私は主に Adobe Premiere Elements というソフトを使っています。場合によって iMovie、Final Cut Pro、Fimora というソフトも使うことありますが、毎日主に編集しているのは Adobe Premiere Elements です。その Adobe Premiere Elements で編集している様子をご覧ください。 アドビプレミアエレメントを立ち上げるとこんな感じの画面になりますここから撮影したファイルをこのアドビプレミアエレメントに取り込んでいきます録画したファイルを選択してアドビプレミアエレメントに取り込んでいる様子ですこういう感じで一遍にファイルを取り込むこともできます 動画の読み込みが完了したら、下の編集する場所、タイムラインにドラッグドロップで入れていきます。撮影データの不要な部分をカットするために、ファイルを分割して削除します。このデータの後半部分も不要なので分割して削除します。次のファイルを読み込んで、動画の編集を続けて、また読み込んで、 不要な部分をカットして繋いでいくっていう作業になります。カットして繋いでを何回か繰り返して、出来上がると一度再生してみて確認します。確認できたら動画を一つのファイルになるように書き出すんですが、その際にファイル名をつけて書き出します。私も最初動画の編集をやったことないときは、 全くイメージがつかみませんでしたがこんな感じで動画のファイルをカットしてつないでいくっていう作業の繰り返しで意外と簡単です動画の編集やったことない方意外と簡単ですのでこんな感じでやってみてくださいこれからも YouTube 動画作りに役立つような情報をアップしていきますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは